キですブルーブルーブルーブル ー, ブルーボンもっちりとろけるもちチョコラガナッシュチョコレートブルーボンもっちりとろけるもちチョコラ ガナッシュチョコレートを買ってきました。ここは入りのお餅。なめらか。なめらかな。ガナッシュ。チョコソース。ですか。いただいちゃいましょう。 箱。開けました。袋が。二つ入っていますね。えっと。四、えっと、個入りです。おお。そうですね。 黒いですねいただきます チョコレートの美味しさが。広がるみや、広がりますね、口の中にね。うんうん、あと。この。お餅の。柔らかさね。 あと少しそうですねチョコソースの味がねちょっと残りますねやっぱりねガナッシュチョコレートのこの柔らかい食感 お餅の柔らかい食感チョコレートの口どけで最後にチョコソースの味がくる感じですねいやーなかなかねうんチョコレートが好きならね結構ね いいですねなんかこの口溶けとねただそうですねちょっと不満あげるとするともうちょいこの中のチョコソースの量がもうちょい多かった方が良かったかなってところですね、うん、ちょっとそうですね、うん、もうちょいチョコソースは量多くていいんじゃないかな いやでもなかなかチョコレート尽くしの味わいですよこれは以上ブルボンもちショコラ ガナッシュチョコレートでした喉に詰まらせないようにご注意くださいお餅ですからねよく噛んで食わなくちゃダメですよ